はい、どんな感じじ、はい、サ, バサ、うん、あそそれはそっちで、はい、じゃあ、はいはいはい、ではレモンをカット、はいはい、半分にしたん、うん、スライスじゃないよ。 火は、ね、溜まったがいいかもしれわいいうん、ううかかるるねちっってあゃおもい。うんはい<笑> <笑><笑><笑>そうあ見事にゲル化したたたたのがが取りりりかっっっっんんだけどなおおじじゃゃ<笑>やり直し重力いあちょっ と,、えー、と割り箸はもういいいよねして、はい、熱くなあすごいどうだ 熱 い, です熱いかそれでんだったら無理ゃない で, いで冷めてからやればいい冷めてからやればれういうういうあそっかあとで止める<笑>感動が大事なんだよ<笑>あふかふかしてるよ ね, あいいねあ多分これこれは結構美味しいと思うよこれはこれで美味しい多分あのあの野菜あのサラダなんかにのっけるとね<笑>、はい、いいですよ 包んでもう熱くないでですすかあ大丈夫です、はい、じおそっちの器に何とか移して、はい、うん。 あいいじこな っ, たはこっちでたな感じえったも<笑>